はいどうもー三つの丸本ですお願いします始まりましょう頑張っていきましょうということで。はいサブですはいトミーですということで、はい、嬉しいんじゃないそ う, そうそうそう。食べちゃダメだよ、うん、企画台無しになるからな、うん。はいということで、今日はあの、ポコダンっていうね。ちょっと本当に見てなかったわ。食ったかどうか、食ってないか。うん、えて、手は、うん、いや、じゃあ食ったじゃん のあまあまあいいっすわ<笑>ちょっとあの、ポコダンっていうねあのー、アプリやったじゃないですか昔、うん、それをちょっと久々にやろうかなって思って、うん、バレンタインコラボをやってるらしいんですよはいはい、はい、でこの中のあのちょっと街並みは変わってるわけですよ、うん、で前やってさ結構楽しかった、うん、めちゃくちゃ盛り上がったじゃないですか大丈夫大丈夫大ガチャをやろうと思うんですけど、うん、まあ、ただガチャやっても、うん、なんか 俺らが楽しいだけになっちゃうから、まあまあそうだね、バレンタインデーにちなんでまずパフェを作ります確かに確かにいい、ね、でパフェ作るんだけどまあん何何んいや「はっ!」って言おうとしたよ何だよダメだよめっちゃ怒るじゃん罰として食うし俺<笑>がダメな時食うし<笑>いやもう、まま、ちょっといい、うん、ガチャをやって、うん、このバレンタインデーコラボの特別なやつ、うんうん が出たときに、うん、プラスして、そのトミーが好きな。フルーツを入れていいよって、なんからこれの選択権が。そう、そガチャでいいのが出た、だから、一応入れていい。そうそうそうだから、十連数やろう。うん。なるほどな。チョコとかで、フルーツとかのやつだね、うん。なるほどね。チョコレートはいかが?うん。私がチョコかなんとか。う純、ん、連新、佐々木小次郎。佐々木?。違うよ。俺これ見たことな い, い、ね。あ、なんか、あ、なんかちょっと金だぞ。 これ多分演出じゃないうわ、絶対来たわたいいあは虹色これじゃない で, でも俺、毎回やってんだよね違違うな違うなな、いやでも強強いだろう<音楽>え強くない<音楽> で, でも、虹色あるだけでも、うんまあ、絶対来るからな。絶対来るからね 安心していいかかトの、何のフルーツにすい決めたいいんいうん、はい、ラストこれね見て佐々木小次郎佐々木、佐々木じゃないんだって佐々木じゃないかあーいいじゃんじゃゃんあ当てようよトミー今ちゃんと当てるあっんかおんなん奥に入れあっ来たんじゃない ははははははははははははははははっはははたはははははははははははははははははんははははははははははははははははははははははははははははははあははだった。はははははははははははははははははははてお前。はははははははははははははははははははははははははははははははははは お前三つ当てるよ。ね？おえっ！やった。いや強いのではあるんだろうね。<笑>すごい強いのではあるんだろうね。<笑>えヤバ？これ。もう同じの。おお。うんなんか当てた？三つ？い違う。一二三四四当たた。四つ当て部いやつた全部全部。何その力。<笑>よかった。佐藤ついてるのがいいんですよやっぱ。 マシュマロとかどうよ。いや待って待ってグッてやんないで<笑>。ちょこった<笑>。<笑>待って。花火作ってる人と同じ動きしてる<笑>。<笑><笑>いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ななんか絵的にはいいぞ。 生クリームは人を幸せにするって俺はもういやずっと昔から常に継承してるからなそう常に日頃から言ってるわけだからイチゴとかそういうフルーツ系じゃないそう上にのせてねプリント、ね、じゃもうちょっと行きますよえ、うん、そうじゃないじゃんえっと今からバレンタインイベントをねやっていこうと思うんですけどあの、バレンタインポイント集めれば集めるほどなんかいいなんかものが手に入ったりとかいいことが起きるらしいんで。 はい、やってきます。ドアな、これ、結構難しいんじゃないかな。来ましたね。いきますよ。いや、めちゃくち強いぞ。多分、一撃のやつだと思う。ああ、で、バレンタインの、あの、ハート技みたいなやつがあるわけね。 いやもうこの人にそんなにやらなくていいでしょフフフフフッフッフッフッフッアッフしたッ、はい、フロア1クリア し, ま し, たお し, お し, おしフッフしフッフッフしフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッいッフッフッフッフこフッフッフッフッフッフッフッフ ちょっと相手強いからちょっと助けてこれ合ってるよねやり方合ってるよね前より強いぞうんお前も絶対勝てないやついたよねにしても強いんだけどきた<笑>ボス出現じゃあ青で青は多分ね強いからお来た来た来た来た来た来たえこんだけしか変ない やばいってなんかお菓子のおうちみたいなやつ戦っってんなってるる勝てんじゃんじゃないよできてないよ<笑>あスキル使いました全体に食らわせるやつあ強いこれ<笑>信頼できるわ<笑>はいフレンドの水タイプのやつ使いますね 水属性のやつあ面白いこいつがやったらあの地面を赤色のやつを黄色に変えれるのかなってそれめっちゃ強いなそれめっちゃ強いなこれでもこれが黄色の効果ですよきた楽しかったすごいすごいすごいこれすごいよきたきたきたきたきた、うん、よいしょいいねもう一回素晴らしいああ相手攻撃力下がってる えあなこいつ使うかバレンタインのやつこういう感じになってるよあ超倒したえ味おいしいなっちょあのブレイブリーチェーンっていうのたあブレイブリーチェーン超強いな し<笑><笑>しましたすげーええラッピングクッキーこれもは何頑張ってたのこれあそうあお菓子ポイントでお菓子ポイントっていうのがどんどん集まってってそれが集まれば集まるほどなんか いいものがもらえるっていうイベントだうん、うん、なるねちょっと散々やってみましたけど、うん、まぁ、あ、また前やったのとちょっと違う感じの俺の中でそのマスを入れるのが超強いなっていうのがあったねト、うん、あ確かに色変えれるやつねうんで、このバレンタインイベントっていうのが2月7日の15時から2月20 日, 20日の 23時59分までやるらしいです。バレンタインコスプレガチャっていうのも、あの、同時にやってるみたいで、2月7日の12時から2月17日の11時59分までやってるそうです。で、その期間中は2次決勝が毎日1つずつもらえる。うん。らしいです。あと今回もあの、ポコ団やらせていただいたんですけど、なんか、イベントがなんか毎回盛りだくさんなイメージある。うん。 めっちゃ当たるね本当になくなってきたね、うん、なんでちょっとぜひね皆さんチェックしてみてください、はい、で概要欄にあの URL 貼ってあるんで、うん、そっちからちょっと見てみてください、はい、以上今日の「ミツタマイでしたはいぜひチャンネル登録してくださいはいまた明日、ありがとうございます